えー、それではですね、えー、キャピラリー電気営動飛行時間型質量分析計を用いたメタボロミックスにおける二動定ピークの構造推定の一例ということで、えー、構造推定のですね道、えー、ピークの構造推定の1、まあ、つのです、ねまあ、例をご紹介をしたいというふうに思います。えー、ここでですねご紹介する構造推定の例は、えー、こちらの論文ですで、えー、にパブリッシュされている内容となります。 まずですね、えー、物質名がわからない、えー、2つのピークが、えー、このようにあるとします。で1つ目はですね、えー、c ーマスの、えー、カチオンの、えー、ポジティブモードで測定 し, て、えー、したもので、M over G が、えー、100.0503 で、えー、マイグレーションタイムが 6.8 分という、こういう道のピークがあるとします。で2つ目はですね、 同じく M4 バージーが 116.0354 と、マイグレーションタイムが 9.6 分という、この2つのピークが未知であると。ここからですね、どのようにその構造を推定していくのかというところのご説明をしたいというふうに思います。構造推定のです、ねまあ、手順ですけれども、 えー、完全に未知なピークというのはですね、あのー、ここでは想定しておりませんで、ノンアンノンという、えー、データベース、化合物データベースに登録されているものに、えー、正解があるだろうというようなものを、ここでは想定をして、えー、計算をしています、えー。まず一番最初にやることはですね、えー、分子式で化合、まあ、物データベースを検索するというところになるかと思いますが、 えー、分子式をその前にです、ね、計算をしないといけないということになります。でノンアンノンはデータベースには登録されているが、それぞれの研究室に、まあ、表品がないような物質のことをここでは言っています、えー。手順としてですね、まず一番最初に分子式の推定というものを行います。えー、我々ですね、えー、CMAS を使って、 メタボロム解析をもにやっておりますので、アジレント社のマスハンターというソフトウェアを使って、まず最初にです、ね、分子式の推定を行いました。測定の生データ .d を読み込んで、このソフトウェア上で分子式の推定を行うということになります。その際に、同位体のピークも含めて推定を行うということになります。 1つ目の未知のですね、ピークの分子式は、このようにですね、C3H5N3O という分子式が、候補、唯一の候補として得られたという結果になりました。そこで、ですね、先ほどノンアンノーのところでもご説明したデータベース、化合物データベースをこの分子式から検索するという手順になります。 ここではですね、PubChem データベースを使って、こちらの検索画面に分子式を入力して検索を実行をします。そうするとですね、このように分子式を入力して検索してやると、Molecular Formula Search というふうな、ここに表示になります。で、その後にですね、化合物の情報が えー、次々とこう現れてくると。で、分子式のこの C3H5N3O で検索したところですね、えー、277物質がまあヒットしましたということになります。で、道ピーク の, あのー構造推定で、まず最初に分子式でまあ検索を、分子式を決めてやって、まあ、それでデータベースを検索してやりましたよと。で、そこで得られたこの277物質、まあありますけれども、これが この中にまあ答えが1つあるということがまあ前提となりますが、この277物質のどれがです、ねまあ、一番それらしいか、あの正解の構造をです、ねまあ、1つ決めればよいということになるんですが、まあ、実際はです、ね、ある1つの構造が正解で、それ以外は不正解というような計算結果ではなくてです、ね、まあ、どれが一番確からしいかというのを計算してやるということになります。 で今のところ、ですね、えー、道ピークの情報というのは、ですね、えー、M over G とマイグレーションタイムという、まあ、その2つの情報があったんですが、えー、それだけではですね少し情報が足りないということで、他に何か利用できる情報というのはないでしょうかということを、ですねここではまず考えました。 でこの C3H5N3O というこの分子式で検索した構造がですね、こちらに例えばあるとします。でこのですね、道ピーク、1番目のピークの道ピークというのがですね、ある特定のサンプルから得られた道ピークだというふうに考えていただいて、そのサンプルの中にはですね、 えー、基地の物質、名前がついて構造も分かっていって、まあ、もちろん名前がついている物質というのがいくつかあるわけです。で、こちらの情報を使って、えー、この構造の絞り込みをランク付けというのはできないかというのをここでは考えました。 はい、でまず最初に、えー、検討したことは、ですね、えー、それぞれ の,、えー、この基地の、このサンプル中に含まれている基地の代謝物、えー、それぞれの、えー、分子式、ま、構造が分かっているわけですが、えー、その分子式と、この未知のピークの分子式の、えー、差分を、ま、調べてやって、ですねこれが例えば、構図反応などによって、観、えー、能基の脱離とか負荷が。 起 こ, る起こった結果、まあ、得られると。えーまあ、メチル化か、もしくは脱メチル化かといったものが、えー、反応が起きてですね、まあ、生成されるという過程を起きます。えー、そうすると、ですね、まあ、このいろんな観能器について、この差分を計算してやるということになります。えー、この論文中では、ですね、えー、脱離と負荷の観能器の一覧を、まあ、このように設定をして、 これらについて、すべてについてですね、道、えー、ピークの分子式と、えー、そのサンプル順に含まれている名前が付いた基地の化合物、代謝物の分子式の差分を計算してやるということをやってやります。そうするとですね、えー、ある一つの名前の付いたですね、えー、化合物が得られたというふうに、 ま、しますでこれでですね、えー、この基地の物質と、えー、観音基の情報というのが、えー、得られたわけですが、ここでですね、さらに、では今、えー、選んできたこの基地の物質に対して、えー、この未知のピークの構造、構造候補がまあたくさんありますので、えー、これとですね、構造が似ているものがまあより確からしいだろうと。 いうことを、ここではやってやりました。で, ですので、まあ、同一サンプル中で検出されている他の物質、名前がついた、えー、名前が分かっている物質と の, この構造類似度というのをですね、まあ、利用して、ランク付けを行ってやるということになります。 で構造類似度というのはですね、えーまあ、このように2つの構造があったときにですね、この構造がまあどれぐらい似ているのかというのを計算してやるためのまあ指標になりますで。いろんな方法があるんですけれども、えー、ここではですね、この構造を、えー、このような数値で、0と1の数値でまあ表してやります。同じくこちらの構造も0と1の数値でまあ表してやるとで。どういうふうに表しているのかというと、 えー、ここでですね、パブケムのフィンガープリントというものがあります。例えば、原子の数、C の数、H の数、N の数、O の数、それから二重結合の数、それから方向間の数など、まあ、いろんなですね、えーまあ、原子の数とか、部分構造の情報を使って、この数値に置き換えてやるということをしてやります。えー、で、得られたこの数字の間のまあ類似像ですね、まあ、谷本係数と呼ばれる。 えーまあ、相関係数のような類似度を表すようなですね、えー、指標を使って、えー、この数字同士の類似度を計算してやるとで。それがですね、この元の構造のまあ類似度というふうに考えます。えー、でですね、まあ、実際にこれを計算するとですね、えー、例えばまあ一番この構造と一番構造がよく似たのがこの構造でしたと。 ほ、えーまあ、他の構造に対してもすべてこう計算してやって、まあ、類似度を計算してやって、まあ、一番類似度が高いのがこれでしたと。えーまあ、ちょっと分かりやすく説明するために、えー、っと省略している部分はありますけれども、まあ、最終的にです、ねえー、これがまあ正解だとすると、まあ、このようなステップで、えー、絞り込みを行っているということになります。 でここまではですね、M over G の情報を主に用いた M over G の情報と、それから同一サンプル中に含まれている他の化合物の情報を使って構造を絞り込むということをやりました。でもう一つ使える情報としては、この営動時間というのがありますので、これを使ってまあさらに絞り込みを行うということを行いました。 でどのようにするのかという話の前に、鋭、えー、動時間というのはですね、えーま、キャピラリ電気鋭動 の, そのメタボロミクスにおいて、その鋭動時間というのはですね、えー、化学構造とのまあ関係があるということになります。で実際にですね、えー、化学構造のチャージから計算したです、ね、ネットチャージと、えー、それぞれの、まあ カチオンとアニオンそれぞれの測定条件の pH で計算したその電荷の値と、それから化合物の分子量、その2つの変数からこの営動時間というのを、ここではですね、ランダムフォレストを使って予測をしてやると。で、実際にやるとですね、それなりの精度、こちらがカチオンでこちらがアニオン、それぞれそれなりの精度で営動時間というのを予測してやることができます。 と構造と営動時間というのはまあ関係がある程度あるので、それをえまあこのような結果になるというのもある程度予想することがまあできるわけですが、それを計算した結果がまあこちらになります。ですので、この今のですねマイグレーションタイムの情報を使って、営動時間の情報からえ予測した値、構造から予測した営動時間と、 実際のこの道ピークの営動時間がどれぐらい一致しているのかというのをそれぞれ見てやって、見てやりました。で、ここではですね、この 6.8 分という時間になっているんですが、実際にです、ね、予測した値もその大体それぐらいに近い値になっていたということが分かりました。はい、で、今のですね、ステップで計算した結果がですね、 一番目のピークがグリコシアメジンというのがパブケブのデータベースで一番それらしかったということになります。で、一方ですね、今回、ここの研究で使ったサンプルはです、ね、人の尿のサンプルだったので、人の代謝物が登録されているですねヒューマンメタボロームデータベースに登録されているかを確認することに。 えー、なりますが、えー、そこにはですね、登録はされていない物質でした。で、2つ目はですね、えー、計算した結果、えー、n フォルミルベータアラニンが PubChem、えー、で一番、えー、候補として一番それらしいという結果でしたが、h u m a n m e t a b o l o m ー d a t a b a s e にはこちらはもう登録がされていないという結果になりました。 でですね、そこまではあくまでも推定の域なので、実際にです、ね、表品をスパイクして、えー、測定した結果がこちらになります。で元のサンプル中のです、ねえー、この物質のピークがこの点線で、えー、表品を、えー、そのサンプルですね、スパイクして測定した結果がこの実線になります。 1番目のピークについては、ですね、このグリコシアミジンの表品をスパイクして測定してやると、営、え、動、ー、時間がです、ね、非常によく合っていて、これは正しいだろうということがある程度確認できたということになります。2つ目のピークについては、ですね、こちらにサンプル中のピークがあって、 えー、こちらのですね、えー、表品をスパイクしたときは、こちらのピークになっていますので、これはですね、えー、表皮のピークと一致せずにですね、別の物質であるという可能性がま極めて高いということが分かります。ですので、1番目のピークについてはですね、このグリコシアミジンでいいだろうということが言えるかと思いますが、この2番目のピークに関しては、えー、この N フォルミル・ベータアラリンではまあないということが えー、分かりました。えー、ではですね、えー、この2番目のピークについて、まあ、他の候補をまあ調べてやるということで、えー、他に、えー、確からしいものというのはですね、えー、PubChem の 4, 番4位、PubChem データベースを検索して確からしいランキングですね、まあ、4位のもので、えー、かつですね、Human Metabolome Database に登録されているものの中で見たときにはですね、これが1位だった、このエノアセチルグリシンという物質が候補として上がってきました。でそこでですね、このエノアセチルグリシンというのの表品をですね、購入して、それをスパイクした結果がこちらになります。これ見ていただくとですね、非常によく、映像時間が一致していると。 ということが分かりましたので、お、ま、そ、あ、らくこれで間違いないだろうと、えー、いうことが言えるかと思います。はいでえー、今までのところ、少しまとめると、えー、未知のです、ね、ピークが2つありましたと。でピークの1番目は、えー、表品のピークと一致して、ですね、まあ、このグリコシアメジンである可能性が極めて高いということが確認できましたと。 でピークの2番目の方については、ですね、最初はこの N フォルミルベータアラニンというものを、えー、が候補として、まあ、得られたんですが、実際に、えー、表品のピーク、表品をスパイクして、えー、測定をして、まあ、確認してみると、ですね、これではなく、えー、こちらのです、ね、N アセチルグリシンというものが、えー、極めて可能性として、まあ、高いということが確認することができました。 えー、まあこのようにですね、あの一番ランクが高いというか、一番それらしいものが必ずしも正解ではなくて、ですねあくまでも候補を構造推定の候補を提示するというのが、計算上のできるところの最大限のところで、実際にはですねこの表品をスパイクして確認をするとで、そこで次の候補、次の候補というふうに、次々表品を、ま。あ 入手できるのであればですね、まあ、スパイクして確認するという流れになるかと思います。はい、でここまでで、えー、最後にですけれども、えー、分子式、それから同分子式というのはあの、エモバージョの情報からです、ね、計算した、えー、ソフトウェアを使って計算した分子式、それから同一サンプル中で検出された、えー、代謝物質の構造の類似度、えー、基地の、えー、同じサンプルですね。 名前がついた物質がいくつかあると思いますが、まあ、その代謝 物, 物質との構造の類似度が高いものがそれらしいだろうと、正解により確からしいだろうということを、ここではですね、そういう情報を使いました。それからもう一つは、構造から予測した映、まあ、動時間というものを、予測した映動時間と実際の道ピークの映動時間とマッチさせて、 それが正しいかどうかを見てやるということをするということをやってやって、道ピークの構造を推定したということになります。で実際にですねこの2つの道ピークの構造推定をこのようなステップ、情報と、ここまでご紹介してきた解析のステッ プ, を使ステップで計算してやって、実際にです、ね、表品をスパイクして確認したところ、こう ピークの1番目とピークの2つ目のピーク、それぞれこのような物質だったということが、可能性が極めて高いということが分かりました。ここまでで構造推定の結果と、それから実際にですね、表品をスパイクして確認したところなんですが、今後はですね、MSMS のスペクトルをさらに使える情報として、MSMS のスペクトルを取得すればですね、その情報を使えるので、 それを使ってさらに予測精度が上がるだろうということが予想ある程度想定はされます。で実際にです、ね、MS ファインダーを用いて MSMS のスペクトルを使った構造推定の結果と組み合わせたところ、全体としての予測精度、推定精度が向上するということは確認はできています。えー、以上になります。